オス台湾のみんなこんにちは対怪獣特殊空挺機構隊ストレージの夏川春樹です隊長の蛇倉だ。隊長ああの嬉しいお知らせ皆さんに伝えちゃってくださいストレージの台湾支部が設立されることが決定したしかし何やらバロッサ星人が台湾で怪しい動きをしているらしいそうなんですよね台湾支部の新人隊員たちに、 皆さんの助けが必要なんですあるきちょっと行ってこいっす Z さんと俺そしてゼロ師匠ジード先輩も駆けつけるから会場に集合だウルトラマン z ザライブ i n 台湾1 2月からスタート台湾超決戦お楽しみだ